何気よ、うん、こ、はない、て、ドビードぴ、ば、お、と、け、はない、か、ドビードぴ、ば、ぬ、く、ん、い、ちゃん、め、ぐん、ぐん、は、ぐ、な、ドぴ、ば、どぴ、どぴ、ば、く、んな、や、ば、どぴ、ドビドどぴ、ば、きよくな、ば、どぴ、ドどぴ、どぴ、ば、い、ぷ、くな、ば、どぴ、ド, パドビードどぴ、パー